椿がね、いいとこに花芽が付いたんだ ね, んだねああ、確かに正面に花芽があったんも言うこと聞くんだよだから私たちの場合はね、全部ほとんど鳥木なんですよねこういうのもね、大きい実の紅したんですけどこれも鳥木ですねいいんだよ、俺この木好きなんだよね大きいなね、葉っぱもね、うん、葉っぱもちょっと、実も大き い, 大きいんですよだからさっきのこれもそうなんだよねこれもそうなんああ、そうかうん、えー、実も大きいん実も大きいんだよ、これはこのサイズでなるっていうね うん、だから、いろいろねあの、裏技はあるんだけどな。も<笑><笑><笑><笑>もう本当にに これで、撮影スペースあるから、ここは。曲も何も、いっぱいあるんすよ。すごいね、撮影スペース。インスタで上げるやつ、ここでやるの。すごいですね。ほら、ライトも全部。本当だこっち側も全部。秘密の小部屋。ええ。ここはこうなる前から知ってんだけど。はい、あの、ただの物置だったんだよね。物置。もう、すごい綺麗になっちゃってる。それをね、くまくんがね。 原さんここ部屋にしようよ。原さ、うん？うこれ全部クワくんの あ, あれだよ。設計だ。設計というかデザイン。デザイン。デザインでこのこういう家具まで全部クワくんが選んで選んだ。このこれも全部。なすごい、ね。この鉢あ花ほどありますね。ねあります、ね。<笑>だこれ。あるんだよ。いいな。石がある石なあいいな。ーいいな<笑>すごい。 ね、これがこの間のな植えられっかいこからの<笑>あえいいね。<笑>これいいね ね、素敵、模様入ってて、えー、でも作るの結構大変なんですよねこのちっちゃさはね、うん、逆に大変だよ大変だと思います何を植えるか考えちゃうね<笑>これちょっと長いから、初体操がこんなになって飾ったらいいかもしれない、うん、うん、面白いでしょ面白いくしゃみが出そうで出ない花粉症なんだよああ、そうなんだもうなんで今の時期にいや、もう飛んでるみたいよ、次のうん 垂らしてる2回回、はい、これ1回黒いのね塗った後に2 度, 2度付けする、えー、そうするるううそうとここここれれれももはははううう個ななななななないいいいい土2 2種類使ってるるのののんんん感じじじじじになるん、まあ、これはほら、ほら土のね、ジョスイささゃゃゃゃそうだ、お弟子さんのコンの外がこっち。 こっちがすごい。防災置う<笑>ほら冬ごもしてるから、いつもここの棚が全部防災になってんだけど。冬ごもりしちゃってるから、中に入っちゃってるから、移してないね。うん、<笑>すごいなぁ。失 礼, 失礼お先どうぞ。本当はここは全部防災なんてよ。でも全部しまっちゃった。だから移せないよ。めちゃめちゃ鉢ありますね、まず。<笑>うん これががね、いえー、にね、桜が出るうこれがこに桜やっとなっ室すごいなでしょんですよちっちゃい<笑><笑>少しバラが。バラ すごいなこれ管理できるのすごいですね。小さいでしょ？ちっちゃいめちゃめちゃちっちゃいめ、ね、ちゃめちゃ小さいですよ。うん、すごい、ね。こんなんだってちゃんと身ができてますね。身がなってなるんです。よこんなんだよ。あとね私はねこういう 石, い石につけたのなんかもやってるんですよ。えー、黒黒黒松。お それでね船船からんかポッと置ってくでしょ。なるほど。うん。そうするとねこう海の景色がなるほど。顔、ね、短いですね。わざと短くしてるってことですよね。そうですそうです。目を切る時期によってね、はいはい、あの短くなるからね。ふうーん。お可愛い。いいですね。ねいいでしょ。楽しいんですよ。楽しいですよ。楽趣味だもんね。 本だけできたらどんなに楽しいか <protegGebez> え。 並んでる時だとね、わ 分, 分かりやすいんだけどね。うそうだよ。<笑>並んでる時買わないとね。かおのさん、今、何ですか。うん、仕入れの最中。<笑> ち, ょ ち, ょ<笑>ちょっと仕入れ。来たんです。僕も、変えたりとかできるんですか。あ、どうぞどうぞ、よかった。じゃあ、せっかくなら、あの、さっきのね、こ, こ, これかな、うんれいい。そうですね。手入れ落としてさ、大事に持ってたのに、とうとう。 だよね、何その間東京さっっっきよよりに、ね、なた、うん、そうそうあいです、うん、これ便利だねね こ, うこうやって料理しながらあっ切れないなと思ってあれでシャッシャッシャッとやって芋切って。<笑>えー <笑><笑>ごめんなさい、僕はなこここここれれれるるかかかかいいいはは何使っっっててて電電気が電 気, が電気じゃなくて私油油油ですがここ石油これは石油石油入ってるタンク、ね、こっちに石油が石油ねああああのサイズですからねすごい入るでしょう。 うん、結構段数七段ぐらい五段五段あこれにそれでダウンつけてくる、うん、これでねレンジでダウンをつけてこうやって五 段, 段だけ作るんだから結構大変だよあそうじゃなんか広いですかそれで五段を出るんだこれどこで買うんですか<笑>釜屋さん釜屋さんがあるあの新ビュっていう私はこれ新ビュっていうところで買ったんだけどね、はい、これ、うん でこうやって中にこうやって入れてね入、はい、るとそ れ, るそれで温度計がそれが温度計なんで す, 今この中で13個ですねこ、はい、これがでよ。 の、うん、の棒がああるるじゃゃなななないいいいででででででですすすかかかかこれれれ温度計なんままま測だたねげ普通に投ちううらららってぐらいぐらいいうかうだから大丈夫みたいにそれで7 8 8時間ぐらい焼くのかなそれでじゃあ全部教えてもらえるんです。<笑><笑> ってうかさせるスいこれで最初から200度300度ぐらいですと長くやるじゃない。 まあ、そんなにしなしいやんんどん普通これ小さいもんだから割れることほとんどないまあ初めはそんなにガーッとつかないけど、うんうん、徐々に上がっていっちゃうよ1時間で300度ぐらいすぐ上がっちゃうよそうですよねも う, <笑> そ, うあのそんなに気にしなくても大きいもんだったらね熱いじゃない、うん、そうすると中に空気なんか入ってると ね, るね、まあ、割れちゃうこんなんはもうほとんど割れないね そ, れそういう点では割れない<笑>いいでしょこれこれいい<笑> 結構高いよ。高いですよね。俺<笑>が買ったのは三十五万ぐらいかなこれ。ええ、なんでそんな安いの？いやだって軽貨だったもん。だってもうもう、うん、それこそ二十年もうまともな今だったらもういや今やあのね中古で売ってるよ結構あるらある。安本なんかこの間ああ中古でね。買っ て, 買って問題はね重いから運べないのよ。いやだから、うん、あのなんか向こうで持って全部やってくれるみたいよ、うんうん。すっごい大変なこれ設置するのね。うん 中古で売ってるたしてるんの、うんうん。この工事してね、つなげると。これがね。これはもう、この、わ、このために作った。あれだから。これ、火つけるじゃないですか、はい。暑くないですか。暑いですよ、なんか。夏とか、すごいことになりそうじゃないですか。うん、でも、大丈夫、それほども で, でもない。だって、これ、うん、こんなにブロックあっ て, って。これが。高い、ね。これを塗ってあるんでしょうけど、これがほら。焦げ て, てない、ね。焦げてない、まあ。これがこう。そんなに 今度は 外, あ外もでも赤くなななるようなことはないから、ね、外が赤くなるようだったら急速に冷えて割れちゃうよね<笑><笑>でもこれでもね冷えるの早いすごい早いよ、えー、なんからお酢を2日ぐらい置くんじゃないいやいや全然置かない置かない置かないだって、うん、今日焼くじゃないそれで3時とか4時ごろ終わるじゃない、うん、それで次の日の朝4五5 0あっても平気で出せるよ<笑> いいいいいいい手れれはもう全然だだよよよよんがががねねねね、ねな、ね、これ、うん、いいねこここののササイイズズ問題だよ、ね、うち小屋がないからら、うんね、まず立てないってことも<笑>これが必要今日はですね、えー、と盆栽さんに、ね、やってまいりました。 です<笑>ういうだまだがあるんですよ、ね、いあ審ありがとうございました。